リグターです。気をつけ、正面に向かってレイ。よろしくお願いいたします。構えて。 ありがとうございました